よろしくお願いしますはいじゃあ、共演、入場はい、えー、共演としては一回目の演舞になります、えー ちょっとさっき見た顔いるじゃんって思う方もいると思うんですけれどもえ色彩と共演はえ2チーム提携しておりましてえ色彩ではなく今度は共演として演舞させていただきます踊る曲は山形県の総踊り曲「合山月の山に歌え」という曲となっておりますえ総踊り曲なんですけれどもとっても激しい曲なのでえ皆さんぜひ手拍子の方よろしくお願いいたします 「山が春窯を咲かせよう」「東から西へと燃える太陽よ」 共にラインありがとうございました。